皆さんこんばんはジェームスです近い将来発生する可能性が指摘されている首都直下地震首都圏は3500万人が生活する人口過密地域だが地下では3つのプレートが交錯し大地震の震源となる可能性を秘めているのだ東京大学地震研究所の小村隆教授が指摘する南関東はフィリピン海プレートが北米プレートの下に沈み込みさらに東側から太平洋プレートが沈み込んでいる複雑な領域です 内閣府の中央防災会議では首都圏に大きな被害を与える可能性の高い19ケースの M7 級地震を想定し被害を評価しています大地震のリスクが高い地域に多くの人口が集まったのは偶然ではない関東平野は平らで川も流れていて農業ができるので生活しやすいそれで多くの人が定住した一方地盤が柔らかくて強い揺れが起きやすい地域でもあります プレートの密集地域に3500万人もの人が住む地域は世界的にもまれですがそれだけに十分な対策を立てる必要があります。緊急地震速報はならない。近年は緊急地震速報が発達し揺れる直前に警報が鳴るから大丈夫と高をくくる人もいるかもしれない。しかし東海大学海洋研究所客員教授で日本地震予知学会 会, 会長の長尾俊康氏は直下地震では緊急速報はならないと警告する。 緊急地震速報はすでに発生した地震の最初の揺れ初期微動を捉えより強い揺れ主要道の前に伝えるシステムですところが震源の直上が揺れる直下地震では地震発生とほぼ同時に強い揺れが襲うため警告が間に合わない不意打ちで震度7の強震が襲えば机の下に隠れたり固定していない家具を抑さえたりする余裕はない逃げることができない前提で対策をシミュレートしておく必要がある チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。